まだまだやまだここにめっちゃあるね塊がわンハガドる。ウィーンはい今日はみんなで赤の修学をしたいと思いますイエー イ, イ, エーイ何を修学するんですかさツマイゴということであのぐっちゃんの作った畑があのウィングが染まってますのでないことになって る,、ね、<笑>ってる<笑>あの。 早早速やります、はい、早速やややまますすっっってていいいいいいきましょううう、ま、ずさこのの猫、ね、を取ってった方がいいのかなねごだそさはじ、ね、ゃあちょっと芋。 芋をなら取ったら収穫した芋を並べるとこちょっと準備します<笑>っていいの<笑>何これて、ね、何これ何、えー、これお前お前芋でか顔ぐらいっすよ顔ぐらいっすねじゃ俺も掘りますわそれと取ってこっちまで行っては取って、えー、そうなのもう一個ない、うん、はいくわお前たちにもう一個あったよ<笑>取れた あ、すごいすごい見てみちゃ伸び ー行っていう <laughs> <laughs> <ちゅ><笑><笑> <laughs> <笑><笑> か, せ か, <笑>せかここはやっぱあれじゃない こっちに今。あこっちはこっち っかに食べられちゃったのかな きあこれもうったんやあったがいいのかな。 あったカンタラ、はい、モモグード お, いしょ お, ーお兄ちゃんにかかってるわ。っちょっ と, ちょっと どうせ汚くなるけど。やっぱ、まだちょっと早かったかな、収穫、うん、でも、でっかいのもあるもんね、めちゃんこ。あ、うんうん、いいね、切片。あ、そこにある、ここ、ここにある。うん、そうやってさ、ちょっと柔らかくして、しといて。めっちゃでかい、めっちゃでかい。めっちゃでかい。もっとあった。ここ、ここ、めっちゃでかい。で、こふん。 いいあやばいいいいいいいいっっっっっっ出てててきたたたたたすすすごいすごご腐った腐った<笑>腐腐芋ががが時々ある気持ち悪やややややばばも感じのの天国だサツマイでここの方がやばいで見てよみんな おおププレススキスレッッとと芋ちちちゃゃんん傷つけちゃうもうちょっっ遠くにああのスコップ突っ込できたできたでき た, できた やった、ねうわーわいい。まだまだ。まだま だ, ま, だまだまだあるよ。ここにも。これじゃ入れてくる。まだまだ。<笑>まだあるよ、絶対。<笑><笑>運びかかり。ま<笑>だまだ。<笑>グラグラの歯みたい。<笑>グラグラの歯。グラグラの歯<笑>あ、ほ い, い。オッケー。抜けちゃう。もう一気に。最高だよ。でかきっぺやの見せてみ。こっちこっち。え、どう、ままま、<笑>した?。どうした?。どうした?。どうした?。おいしい。<笑> ジェシャのもあるこれ<笑>大これ運運んんでくれへん、うん、れ運やー大運びまだまだまだあるまだめっちゃあ個あるるほらここや さつまいもですこれが形がねで、綺麗な形のさつまいもも結構あるねやばいなやばいなねぇあった、まあ、ここにもあれここに、めっちゃあるまたほん、まね、とに、またひりまたひりもま、ひりーあ、ひりば OK! ほに、まだここに、めっちゃある初うちら、二つしかね、植えてないっちゃ植えてないでな二つで、こんなにもうん ー、ま、ーす、ねま、こ, ここがはいいいオオッッケケほら子かわいい子<笑><笑>ひょろひょろや。 なにこれういもスポットリモスポット派遣しました。 <笑>あれここ取っとく、また出かあ、出たたた、OK、ほらいやばいってあれたいちまただよじゃあじゃーんおいもーあおに嘘バッグに頑張る子超いわ今日、やば い, いい子いました。 もうちあ っ,、ね、ったワンハム家族、毎週金曜日配信中あそこだ ののこ普通の白い芋両方だね。れはンハハハ。 ちちょっとパクッとくちゃいましたけべ<笑><笑>てきたらおいでどうで す, やばし多いんですよ。んな おおうううちち帰っっっってて水分補給ししようと帰るとはよくあああああそこ間違えたたバーイどうやったいすど今おりジで楽か楽しかっ た, 楽しかった 楽しかったけども、えーあらえー、さんう大しそう。大丈夫<笑><おい><笑> 元気な子どもたちがいつも活躍してるのでよかったらグッドボタンと初見登録よろしくお願いします<笑>このチャンネルでは我が家の日常や子どもたちとの自然体験の様子などをアップしています子どもが好きな方やちょっとのんびりクすっと笑いたい方に楽しんでいただければ幸いです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 ありがとうございました。